だかかららこんんんんんんなななななないいいいいいいお風呂ににに入入入れるるててだだね猫だね猫だね猫だねちっっっっとでではすすよ、ね、そうぱ行いいの日後ぐらいには<笑>、はい、また結構。 スマホ と,、うん と, うん、とか、スクローとか、スクとかそうで す, す、めっちゃ使います、うん、そうですね、YouTube とかされてますや っ, やってます、やってますこの見ましたえ、見ました<笑>もうです か, ですかチャンネルもう一個作ったんでもう一個見てくださいあ、マジです<笑> ということでカフェ、あ、カフェカサアンドデイやってきました。やってきました。ね、えー、いちごフェアだよ。いちごのカフェ。今このいちごフェアめっちゃいいじゃんで。いちごすごい好きなんだけど今本当はいちご狩りの季節か。うん、そうだねー。行けなくなったけどね、いろいろ自粛でね。とかマサジどうだった？マサジめっちゃ良かった。めっちゃ良かった。 ホットストーンのなんかでかい椅みたいなうんで、こうこうやってやるんだ石になってるのそう、うん、痛くはないの痛くない、気持ちいいあ、そうなんだね、うんえー、めっちゃいいじゃん母ちゃんのはどんな母ちはゴリゴリ痛くやってくださいって言ったんだけど皮が硬すぎて痛くなかったあ、なるほどね<笑><笑>一体、はずなの間に痛くなかったそうそうそうそ う, そう<笑>痛くなれなかった なんか新鮮。あ、いいですね。また見て、新鮮で。いいね。では、うん、いただきます。気持ちいい。気持ちいい。気持ちいい。こんな朝からこんないいお風呂に入れるなんて。最高、ね、だね。最高。幸せだね。 朝めっちゃ早い時間帯に撮影用に今お時間いただいて飛、うんでまーすこの温泉はアルカリのだからめちゃく、はい、ちゃ塩が結構強めなんだけど潮の膜でね体にこうベールみたいに潮の膜が張って、うん、出た後もパカパカあったかいっていう最高の。 温泉ですいい、ね。よし、次の温泉に移動します。炭酸泉ですね。ミルキーソーダ。グロ、行きます。いただきまーす。いただきます。いいわ。いい？いいよ。ね、おならじゃないよ。<笑><笑>これは飛んでるな。見えてるかな。明るいな。明るいね。ね、ここはね、うん、あのすっごい細かい。 炭酸でね、体ウダーを温めるんだ よ, よそう美肌風呂だよね家に欲しいトンまくっちゃってるでも実際はすごいよいや、すごいんだよね伝えられない私下手すぎるよし、じゃあ<笑>あのメインのね熱湯に行こうあれ熱湯だから結構熱いよよし、じゃあ熱湯に入ります、はい、いただきまー す,、はい、まーすあー気持ちい い, 気持ち い, い なんかこの雨降っててもさ、うん、屋根があるからいいよね、ああ、いいよね、うん、しかも私、ここの一番のお気に入りは何気に、うん、100円払ってメイク道具を貸してもらうっていう、うん、ああ、あれ最高、あ れ, いよ、ね、あれ最高、それ、私、すごい紹介してる、うんあう100そう、あ、そうなんだ、100円で払ってメイク使えるんだよみたいな、結構おすすめしてる、ね、万年したカップルとかさ、ね可愛い自分を見てほしいじゃん。<笑><笑> <笑>メイク道具を借りて新しい自分みたいな ね, いいなね確かにいいかもいいですよねということで楽しかったよー楽しかったよー私の前まあ楽は来てくださいあで私がすっぴんでいたとしてもそこはスルーでお願いしますだだ<笑>あのスルーでお願いしますお願いい、しま す, いいしますはっ、いま、たねー ラ、はい、イイーあ<笑><笑>、うん に, ねね に, ね、にゃベトナムに<笑>ランチです。<笑>